ハワイのアマです、えー、8月も後半に入って今週から学校がですね始まったんですけれども本来は半分は、えー、フェイス2フェイスで半分はオンラインという計画だったんですがここに来てコロナの感染者が急増して、えー、今週末にでもまた再び1ヶ月間のロックダウン、えー、ステイホームオーダーが入りそうな、えー、状況で 学校のほうもですね急に方針転換して全てオンラインになりそうな予感もしくはなっているところだと思います、えー、今日はですね、えー、実は皆様に、えー、オアフ島でまあ実際に起きている、えー、環境破壊について知っていただきたいことがあって、えー、ビデオを撮っています皆さんあのワイマノロという地域をご存知でしょうかワイマノロというのはあのオアフ島の 東側北東部分にある、まあ、小さな町なんですけれどもあの、えー、お相撲のあけぼの関の、えー、生まれ故郷としてもう有名かな知らない人も結構多いと思うんですけど、えー、本当に、えー、手付かずの自然が残っている綺麗なところですそこの中にもですねシャーウトという、まあ、ビーチがありまして そこは本当にローカルの人が、えー、週末行って、えー、ゆっくりするようなちょっとワイキキとは違った人もそんなにいないし、えー、ゆっくりできるような、えー、ビーチがあるんですけれどもなんとそこに、えー、カルドウェル市長ホノルール市長ですね率いる行政が、えー、森林をですね伐採してもうすでに別のところに野球場があるんですけど。 また新たに2つ野球場を含むですね、えー、巨大なスポーツコンプレックスキャンプ場とかジョギングパスとか、えー、ジムは屋外ジムとか子供用の遊具なん置いちゃうような、えー、ところに、えー、してしまおうという計画があり実際に伐採工事が、えー、実は、えー、始まっていたんですね。 でそこで一部、えー、の、まあ、住民の方とかあとはボランティアの人が集まって、えー、これ必要ないよねってことであの立ち上がって今現在、えー、その死を訴えてなんとかこれをストップしようとしていますそこでですね僕も、えーまあ、賛同してこのビーチっていうのは本当に僕らの家族も引っ越してから何回も行ってる、まあ、一緒に育ってきたような場所なんで本当に思い入れあるし こののまままま手つかずのまま残してほしていそれにもうこれ大前提なんですけどなんとここは、えー、AD600 年最初にですね、えー、ポ, リエシポリネシアの方からオアフ島1に先住、えー、人の方が最初に、えー、足を踏み入れた場所として、えー、考古学的にも認められてですね ハワイの先住民っていうのはあの埋葬する文化だったんですけど、えー、その辺りウーツ の, その森の辺りですね先住民の骨がすごいたくさん埋まってるこれってすごいハワイの人にはとても文化的にも貴重な場所で、まああのー、ここをまあ保護地域として連邦に登記されているにもかかわらずこの、えー、法律の隙間をすり抜けてですね市長などは今それをまだ。 訴えらてているに関わらず開発を推し通そうとしています今回ですねその、まああのー、僕もお手伝いすることになって、えー、その PR ビデオみたいなのを作ろうということになってです、ね、僕の持っている、まあ、ドローンの映像を、えー、無償で使っていることに、えー、至ったんですけれども今回そのビデオが出来上がったので、えー、そのビデオに日本語の、まあ、字幕を付けてみましたので、えー、まずはそれをご覧ください。That's Imagine one of the most beautiful natural places in all of paradise. Imagine a tropical island's last remaining coastal forest, still undamaged by human development, stretching for miles along one of the longest natural sand beaches in Polynesia. Imagine a forest in an area rich in endangered and threatened plant and animal species. A sanctuary where endangered green sea turtles choose to nest and hatch their young. Where endangered Hawaiian coots, Hawaiian ducks, Hawaiian stilts, Hawaiian hoary bats, and hawksbilled turtles all choose as their natural habitat and home. An area used by the threatened wedge tailed shearwaters and many other species. A place so beautiful that native people who first set foot in paradise chose it as their home. A place so sacred that it became the chosen burial ground for countless people who came before us. A place of such historical and archaeological importance that it was selected as a landmark site on the National Register of Historic Places. Forests deeply loved by a community of residents, visitors, and supporters extending far beyond the shores of paradise. Imagine all of this, the unique treasure of Oahu's Sherwood Forest. Generations before us have volunteered to steward and preserve this natural legacy and to pass it down to all of us. But now, for the first time, Future generations may never be able to make the same choice. This treasure trove is being threatened by a small minority who seek to forever destroy its natural beauty, bulldoze its teeming environmental diversity, desecrate its archaeological value, and obliterate its historical record by maneuvering their way around laws and special protections put in place precisely. To safeguard this precious area, Sherwood Forest cannot save itself. It needs you now, like never before. Only you, along with the growing community of others who love Sherwood Forest, can protect our inheritance. Together, we can work to preserve its beauty and defend its sacred ground from the bulldozers. Please, help us save this priceless gem. Our shared inheritance, it belongs to our future generations. いかかがでしたかこのシャウとです、ね、先住民が埋葬されてるだけはなくハワイでも固有の、まあ、絶滅が心配されているような動物たちがまだたくさん住んでいるような地域でもあるということですねなので絶対にこういうエリアは残していきたい経験、えー、のため僕らの、えー、後世にも残していくべきなんじゃないかなと思って僕も協力しています えー、皆さんももしよろしかったら、この、えー、情報をですね、現状を皆さんに、他の人にシェアしていただいて、えー、余裕のある方は今、えー、GoFund でですね、えー、ボランティアが、まああのー、裁判費用に、えー、そして募金をしていますので、えー、もしよろしければそちらの方もご協力いただけたら幸いです。それでは、Thank you for watching and I will see you in my next video. Au アキー